今回の淡路島の鬼神はこれだヤマタノオロチ上官の命令には黙って従うそれが武士団ってもんだろう黒曜の女神を武士たちに渡すわけにはいかないたくは消え去れ世界の異物どもめがもう鬼相手に何もできなかった俺じゃないぜエンマの大夏 オ, オリエントシーズン2 from 12th JulyOnly on Animax